行、まあ、しまーすはい321 <音声>はいそれでは2人とも目をあ目開けてくださいっていう前に目開けるのよ気持ちいいすねはいそれでは2人とも目をお開けてくださいどうぞ<音声>おおこれほらこれはたまらんっすな<音声>ほらこの200点のリアクション<笑><笑>いや正直ね入ってくる中で見えてるんですよ<笑> それをね、このねバカゴリラにね<笑>見てないとって言われてねって言ってねそんなんねもうもうでもすごいっすね、はい、すごいすごいスニーカーたくさんでここでマックさんはい今回コラボということではい、はいはい、早速紹介をお願いしますはい本格的なスニーカーも番組が本日より始動いたしますはははそうそうはいその一発目のゲストでございますねスニーカー、えー、超プロでありサックスプレイヤーの浅岡修さんです 自己紹介をお願いしますあーわかりました私ですね一応ミュージシャンという形 で, ですねサックスをやっているんですけれども、まあ、スニーカー大好きでまあいろんなスニーカー買ったり、はい、アメリカ行ったり上げている、えー、チャンネルを運営してっしゃうかなんでございますが、はい、今回はもうありがたいことにねもう待って なく予期してなかったところですけど、はい、マックスさんがもう僕のチャンネル見てくださってると、はい、ていうことで今回はじゃ あ,、まあ僕のチャンネルでもね<笑>動画、えー、公開しますけれども<笑>そうです、ね、めちゃくちゃ楽しんでいきたいなと思いますのでありがとうございますあのですね本当に面白いんで見てください<笑>あのまず<笑>本当にマジで見て本当に面白いんで<笑>以上です<笑>はい<笑>浅岡さんあのアパレルもやられてるんであの概要欄話らせていただきますんで<笑> インスタがさんそうっす、ね、確かにこれ一応ちょっと念のため確認していいですかサムライーティングって何ていうどんなチャンネルですかスニーカーチャンネルです違う<笑>違う違うの違うんだよな<笑>グルメチャンネルでございますということで、えー、と今回浅、まあ、岡さんをお招きして、はい、スニーカーの動画を撮らせていただこうかなと思うんですけど先ほども申し上げました通りサムライティングはグルメチャンネルですので今回はですねフードバトルかけるスニーカーの異色コラボということでこれんでもいい浅岡さんがで<笑><笑>んで スニーカーカチャンネルやりたいっっっっってててずっと前からおおししゃゃね、はい、そのスニーカーチャンネルやる知識だって覚悟が本当にあんのかっていうのを今回<笑>クイズ形式でやさせていただいてでそもそも朝岡さんもサマリーリティングの視聴 者, の方視聴者からすると、まあ、本当にどれだけお前スニーカーに詳しいんだいやそこっすよね分かんないと思うんですよねなんで今回はですね頑張ろう本格的なスニーカーと大食いクイズを出させていただきますので、はい、お二人の知識量どれだけのものかというのを検証させていただいて これあの、画面にはね、映ってないんですけども、もスタッフさん、侍のクルーの、今回の企画のクルーのスタッフさん、あガチで過ぎかすぎ、ガチなんかちらほら、僕も、<笑>僕のもまが分かるんで、ああ、もしくはいるんだっていうのはあるんで、なんなら関係者レベルで、マジなんで、とはいえ、あのーまあ、のまマックスさんからしたら、浅あ加、のー、まさ、あ、んのコラボということで、テスト高いわけじゃないですか、まあ、どんな罰ゲームでやっても、まあやってんの間これりられるんじゃないかとっていうことなので、マジで罰ゲームは、絶対に嫌がるものを用意させて 紹介させていただきます今回のいいては、こちらでございます、うん、てか、おめっきり東京クイズ3問合計3問あるので、まあ、一番正解したポイントが多くなかった方は1週間この鬼ださーカーを何が何でかすげえに。うわ さんスニーカー音楽とスニーカーで売ってるからそうなんですよこれ<笑>ダッド旬すぎるだろいや<笑>ダットですね<笑>めちゃくちゃダットだな、ね、これリアルストリートのダットな感じになってるけど<笑>んか収束みたいなこ<笑>れ履いてキスいかなきゃいけな、ねはいちょっと待ってこれ俺の誕生日書いてあるじゃんこれ<笑><笑> 希望ラブってこれ。<笑>これが罰ゲームで間違いないと思いますので、皆さんぜひ頑張っていただければと思います。ちょっと気合入ったわ、これ。これは負けられんぞ、マジで。遮蔽にならないじゃないですか。<笑>れれそれでは、クイズの方お願いします。 じゃあ、ここはですね、朝岡さんの画面転換するときに、ヒビゴーみたいなのがあるんですけども、もう朝岡さんのチャンネルと思ってやってくださいね。あいしたいいんですかいいですか、あで僕あの、見てていいですかあははは。やんねえぞね。じゃあ、行きますか。はい、お願いしますそれでは、えー、本日はですね、マックス鈴木さんとのガチンコ勝負ということで、3本勝負、何が何でも勝っていきたいなというふうに思っておりますので、頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ヒビゴーかー<笑> これは謎時すいません、<笑>あのコラボ的きたうかファンの時間ですよ。<笑><笑>ね、これが突然の寿司。<笑><笑>本当は突 and 全だよこれ。突 and 全のス and シーですよ。クイズ一つ目。<笑>食べてめくれスニーカーパネルクイズでございます。ー<笑>クイズの説 明, 説明させていただくと、はい、えっとマックスさんは A2、浅草さんは A4、うん、とあるスニーカープリントされています。 パネルの上にそれぞれえっ、ー、と、寿司が置いてあります、はいはいはいはい、これ寿司を食べないと下のスニーカーが見えてこないので早食いしなきゃいけないんですよはいはいはい、はい、早押しですただし、お手つけ割れなのであの皆さんしっかりそのリスクもある ってことか、そうか、はい、適当にわーってずっと言えばいいってわけじゃないってことですねそうですそうですそうですこちらですねあの実は手配してくださった方がいらっしゃってますね TKD さんがいらっしゃってます、ね、TKD 実はこれ筑波さんね今俺買えたいやんえお茶おかわりくださいは<笑>いじゃあお茶なはいは い, は い,、はいい。めちゃめちゃ飲む<笑>めちゃめちゃ飲みます ちなみにあの、これ侍の動画を見てくださってる方はまあもしかしたら気づいていらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけれども青いロケで証言さんとのライブだったりとかあの、せんべい汁とかいろんなところを手配してくださったのが実は僕、つくださんですおそうなんですよなんで今回ですね、あの後ろにあるスニーカーもそうなんですけどつくださんの方で全ておおありがとうございますありがとうござよろしくですそれでは、ガチンコ、えー、クイズでございますのでいいですかはい、正式名称ね正式名称ですそれではいきたいと思います、ボーイさん。 はい行きます、5、4、3、2、1、スタートです、いただきまー す, す, す、さあ、見えてきたと思うんですけども、<笑>お二人、真ん中から行くんですね、端っこから行くかと思ったら、はい、浅野さん、どうぞ、ナイキとフォエトのコラボのラバーダンクローカット、はい。色は 色, 色の正式名称も色もお願いしますえイエロー違いますえー、<笑>はい、いさんお手でございます待って、え、お前らコード名だわマックス継ぎ が, <笑>が止まってるんだよなカップルはずなんだよな色だのなはい、はい、ナイキとオフホワイトのコラボのダンクのローカットの色はさっきイエローって言って失敗やったからキングギドラ<笑><笑> 聞くまでく聞ま<笑>キングギドラの色してんだよこれ似てる似てる<笑>似てますよね<笑>じゃちょっと勝負しようかないやでもさっき自ったからな僕はねあれですよもう朝岡さんが言ってもし間違えたら色のバリエーションを変えて言えばいいだけですから<笑>確かにもうそれだけですから大丈夫です。もう僕楽ですよちなみにお二人とも忘れてましたけどヒントございますけどあ、ヒント欲しいですヒント欲しいですかはい。はいヒント ユニバーシティーーシティーゴールド正解あーうー早っいいで<笑>ったっすね、ーのダンクのじゃあク。これがね、プロとアマの差ですよ。 それではクイズ2問目です。ポテトの目をお開けください。どうぞー お, ー<笑>お二人からすると、あの白い箱の上に目隠しがあるっいう状態なんですけど、箱の中にスニーカーが入ってる状態なんですう。で、えー、っと手を入れていただいて、触覚だけで何のスニーカーか当てるっていうクイズを入れたかったんですけど、はい、なんとですね。はい、あのー、我々ミスをしてしまいまして、手入れる鼻ってまあ、基本横とかじゃないですか？はい、上に開けちゃった。んです<笑><笑> 本当すみません、ね。全然<笑>いやもうね本当にサムラさんバカなんですよ。だから こ, こうやって触ればいいんだよ、ね。<笑>そうそうね。ちょっとちょっと<笑>恥ずかしいもさせないでよ<笑>サムラさんの呼んでさ。おしえくださいません。失礼します。よろしくお願いします。オッです。はい。でですねこちらもモデルを当てればいいってことですね。はい。メーカーとモデルを当てればいい。わ<笑>かりました。<笑>これも正式名称で。 うですえこれどうやってやるんですか一人ずつあ一人ずつそれぞれやってあの感想とかもいろいろ言いつつ二人で今度はホワイトボードに書いていただいて精度ではい。これは早押、ねはいはいはい、すと OK で, でいます OK です OK です行きます OK です OK です OK です o まです OK です OK です o 秒でしょうか10秒 10秒えっ、ー、<笑>ちょっと待ってちょっと待ってはい1回目のサワリングサワリング ね, ングねあ<笑>だから<笑>あんまり分かんなかったらこれも俺分かりましたどうもも、はい、もううもうオッケーマッケーです か, <笑>あ、ま、かったけど正式名称がね<笑><笑>では朝岡さんのサワリングいきたいと思いますいきますわじゃあサワリングいきます10秒ですせーのスタート 終了です。わかる？<笑>いやこれ結構特徴的だと思いますよ。俺の中では相当。でも目開けていいですか？どうぞ。俺ももう分かったけど正式名称がわからない。ちなみにえと今回からヒントのシステムだったじゃないですか。マックさんは寿司五感、浅野さん寿司二感を食べることができたらヒントをそれぞれに個別で差し上げるというルールに。あここは有識ね。そうですそうです。あ俺いらない。ええー、え、ね、だってだって分かってるもん。何か。俺ちょっともう一。 一回サワリングしたいです。ああじゃあ、二巻食べたらサワリングしし。はい、二巻でサワリングちょっと。じゃあ、サからじあの、食べればヒントが与えられるシステム。<笑>じゃあ、サワリングいきます。せーの、スタート。触るところが独特なんだよな。三<笑>、二、一。終了でございます。そうかね。<笑><笑> 消すだけですうわっウでしょ<笑>チャンネルもらっていいっすかダメだよいやあのねこれマジでわかんないわこれ俺持ってないかも本当ですか多分ですけどマジでわかんないよく正解残るか<笑>ですよねなんか多分あの、<笑>マックスさんの多分わかんない<笑>いやこれでしょういやもうこれしかない俺が今一番思い当たるやつにしますわじゃあいき、はいはいはい、たいと思います、はい、せーの どどはい、えー、マックスさんナイキエ ア, エアマックス950エアマックスデラックスデラックスはいということで2つの答えが出そろったわけなんですけれどこれ不安ポイント1個だけあって、はい、もう数字が合ってるから<笑>それでは天の声さんからはいお二人とも不正解ですああえー、ほらむずいはいただ、はい、どちらくらいぐ近いですえじゃあこれもう一回サワリングもう一回サワリングですねまあいいや一応もう一回触るか はい、い終了でございます何度も申し上げますけどヒントもございますのであそっかちょっとヒントいきたいですね天の声さんからの天のヒントであッ OK です、はい、もうものすごいヒントです、ね、そこ抜くんだって感じですはーあじゃあもうこういうことです今のでわかんですか<笑>いやだ っ, てだってもう今の答えじゃんだってはい書、はい、きましたおい朝岡まだかー<笑><笑> 浅岡さんよ<笑>もうこれ答えだもう分かりましたよ恥をしのんでおっサムライヒントです、まあっいてもね俺正解だから<笑>いやでも今の佃さんはもうヒントすぎ答えだと思うの<笑>そうなんだ<笑>まった<笑>くピンときてないそれでもこれだと思うんだよな違っててほしいなこのヒントもらいに行けばいいんだはいじゃ あ, あの、はい、耳元でこそこそでいや絶対そうだな<笑>うんいやもうこれ以外ない、はいってらっしゃい めちゃくちゃゃくいいリアクションしてるじゃんマジでどんなヒントもらったのこの人いやちょっともう分かんないからちょっと勝負します、うん、おお、うんうん、いや俺もうこれ多分マジで当 た, 当たりますよこれはっきり言っちゃいますけど、うん、これ当たりますよこれは本当自信がある確かにあれだわ名前シンプルだわこれいいんすかあのヒントもらわなくていいんすかいや大丈夫ですも う, もう答えなんでこれじゃあいきますはい、せーのドン 俺エエ抜きましたねエアー抜きましたナイキマックス僕はエアズーマック ス, ックス 950, ここクス950なるほどそれでは手のこさん違いますうわこれ分かんないわ正 直, 正, 直もう正解でもいいんじゃないかレベルなんですけど今の数字がんの答えに8割正解なんですいろいろリークがあるじゃないですかそこで出てるんですよその名称だからわざと箱についてるラベルの名称ってんじゃなんじゃこれ<笑>それがナイキで なるほどね箱に書いてある名前ですよねラベルにねもう OK です本当に？<笑>もにこれでこれでもう僕はもうこれを<笑>さっき答えって言ってたんですけど<笑>本当っすかこれがもう真の<笑>本当これがこのスニーカーの真の答えです<笑>それでは2人ともせーのでお見せくださいいきますせーのドンナイキエアーズマックス950なるほど僕はマックス950 なるほど。さあ、天野こさん、不正解です。うい正解はエアーマックス。 ZM950 ですあっズームってことそうですなの で, でそこ抜かすんだみたいな俺あんだけドヤ顔です<笑>どんどん減ってっと最後950になっちゃう<笑><笑>てか一発で950って分かったのがすごいわこれはだからじゃあ引き分けってことですか引き分けですねドローですねこちらドローなのであの浅岡さんが有利1ポイント獲得、えー、今田優さんが0ポイント獲得ような条件を書きますよ 今、ポイントが、はい、マックスさん0ポイント浅ルさんが1ポイント で, で次のクイズ動画を持ってもマックスさん勝てないなっていうことになったのでちょっと特例で次のクイズ、うん、にポイント差したねすいません<笑><笑>すいませんでですね次のクイズはスニーカーを値段順に並べろっていう、まあ、クイズなんですけどお二人の後ろ見ていただいてほしい後に、はい、並んでるこのスニーカーたちを値段順に並べていただきます、はい 問題を作りますもんで5足とか、まあ、6足とかでもよかったんですけど、まあ、スニーカー好きな方ならさすがに分かるだろうということで今回8足でやらせていただきます何円台ってのは分かるんですでもその誤差がイノシシじゃないですかそうです ね, 恐ろ い, よね<笑>いやこれはむずいぜ今回8足全部の順番が分かれば一番ベストなんですけど、まあ、ちょっと難易度がかなり高いと思う<笑>めちゃめちゃ高いですよねかなり高いと思うんで部分とに全然あります なるほどね、はい、こう発酵中何個やってたらい い, いですかそうですいやでもむずいねいや、不可能でしょ定価でしょですよねただこのクイズに当たらないとあの脱サイズで一回しちんすよホ、ね、それが嫌でしょうがない<笑><笑>これどうやってやるんですか先攻後攻とかそ の, のあっこういったことでそれぞれ書いていただてあなるほどねでなぜかですね皆さん真ん中にですねこれはそれょっ何ですか真ん中になんか<笑>のシャキが違うん で, いいですよ、ね ニューバーはい。ということであの福田さんがですね、うん、あのマックスさんの SNS でいろいろチェックしていただいてニューバランスにハマってる曲で<笑>い一発入れといた、はい。はい。なんでこいつが結構ダークホースみたいです。そいつをドンピシャ値段上てたら差し上げます。えー、えー？いいんですか。これも値段？わ<笑>かりますよね。ニューバランス好きとおのうかない。あわ<笑>られてるぞ。あられてるぞ。恐ろしい企画だぞ。<笑><笑> 金額は全部順位じゃん金額。あ、それだけ金額の記者で当ててくれれば。オッケー考えよう。い。いやあこれ。どういう感じで書けばいいですか。ああのま一二三四五六七八って番号でそれぞれ書いていただいてもいいですし、まあ、矢印で一発でもいいですし、一番高いのと安いものの順番がそれぞれわかればオッケーです。あオッケーです。そして早速マックスはフレームアウトするんですよね。<笑>本当に。<笑>確かに。六七八。 えっとまずまあ1位はあれだろうなよく考えろこれね、小川優も履いてるんだよ、これそうなんですよ、宝も履いてるんだこれ小川優も履いてるんだよてます。<笑>スリッポンみたいに履けるっつって仕事の時履いてこれね、結構いいなんすんだよな普通の時便利なんすよね OBJ こ れ, これ OBJ ですかそうすか、そう か, そううか OBJ が おお。いや、そうなると、ちょっといろいろ変わってくるな。で<笑>きた。多分こうだと思う。ああ、いやいですね。なんかマックスさん、語れるものとか、でもあります、ね。あ、いっぱいあるよ。あるっすか。いっぱいある。いいっぱある例えば、まず。はい。これはね。はい。軽い。<笑>おお。すご い, 軽い。いや、本当、本当、本当に。あの、履き心地いいよ。おお。でも。うあのね、ペイパーは。はい。独特。<笑><笑>なるほど。聞いた俺がありでした。いやいや。えー それでは出揃いましたでしょうか。あ、お値段もそうですね。お値段。あ、そうか、お値段か。ね、いやなね。多分ですけど。あ、いや、これヒントになっちゃうね。<笑><笑>それでは、おっかなか。はい。で揃ったということですので、まずは一人一人からサービスしていただきましょうかね。じゃあ、マックスさんから。はい。はい。なん。えっと、これ一は高い安い。上高い高い。高い。ベイパーは一番高いと思う。ベイパーが一番高い。 高くて次、マーズが来て、その次にこの韓国のモデル来て、OBJ 来て、で、2090のリアクトからの、ニューバからの MAX1、一応、ニューバのなだルさんは1万4800円ぐらいじゃないかなと、ニューバがこれぐらいじゃないかなという予想ですね、まあこれ、完全に直感です、それに対して、浅岡さんはいかがでしょう。 ト1位が冗談マーですここはト1、はい、番高いのがーですーで2位がベイパーの3600なるほどで、3番がエアマックスの720のオリジェンではいで、次がマックス P15 トはいで、その次が、えー、2090のマックスで、その次エアマックスはトいか高いんですよ、マックス1ト、えー、で<笑>、えーあの、エアマックス270のこれになって一番下頃ら2番のトで、お値段がト1万3200円これはまあ1万2000プラス消費税って感じですけどなるほどなるほど、まあ確かに それでは8、はい、ただ一つずつ う, うわ緊張下からいくのね下からいきます<笑>はいわかりましためちゃくちゃ緊張するんだけど行きますはいそれでは8に該当してやつですね申し上げますはいニューバランスよっしゃー<笑>ああ<笑><笑><笑><笑><笑>よっしゃー、はい、でですね値段書いていただいたじゃないですかはいックさんはまあ1480浅草さんは1320こちらのお値段です何です九990です <スリー>俺何も言わずに7にも罰つけとこう<笑>次、まあ、2人でした7ですね2、はい、番目にはすのはエアマックスの1でございます俺必然的な罰がまたついたぞこれ<スリー> 67違う俺はうまくまとまったぞこれね<スリー>。俺はうまくそうですね3番目にはすりすですね6番目ですね6 番, 6番俺罰なんでエアマックス209うわっざんまんだったらもう5も6も罰<スリー><スリー>なんだこれ 俺も5も6もバスだわの<笑><笑>試合が始まりました<笑><笑><笑> 俺, 俺のニューバースが効いてる四<笑>番目ですか ね, ね下からか。し、は、て、い、エアマックスの逆だなそですね、うん、マックスはお願、うんはいし、はいはいはい、ますうんはいはいはいだこれがこうだったってことですよねそうです惜しいで、ね、いでもできったからこれ3番できましたねうめえはできたから<笑>できましたね<笑><笑> ここっからっすよ、はい、今今この問題のじゃあこの状態なので 3, 3・2・1。 エアマックス95ーーういいはわ負けたよーえ勝ったのー勝ったよっここれれすごい<笑>分からん分からんうわ奇跡が起きた<笑>そんな岡さにをてあす<笑>じゃあいただきます。 で、せっかくなんで、ちょっとじゃあコラボしていただいたいっことなんですよ。マックスの中でセンターねあ、マジで、マジでこれ一週間マジで嫌だないや<笑>これは外出ないようにしよう<笑><笑>出てくれ出てくれ<笑>これでいきましょうはい、ありがとうございますはい、OK はい、ラスプレゼントでございますありがとうございま す, いま す, います<笑><笑>じゃあ、いただきますいやでも、正直、純粋に引くよね、これはスタ<笑> えってなるよねダサいところのハ れ, れはもうかっこよく履くのは無理だね<笑>ネタで行くしかないどう頑張ってもかっこよく履きこなせないはいまあじゃあ証拠の動画も送りますよフッフッ街、街<笑>歩いてる証拠楽しみですね<笑>はい、ということでお疲れ様でしたお疲れさ今回初の試みということでちょっといろいろと手探りの状態ではあったんですけど、はい、ちょっとお二人から感想みたいなものをいただければなと思 はい、はい、僕はもう純粋に楽しかったっていう<笑>それにつけるっていう本当にそれだけでちっちゃい夢が叶ったじゃないけどそんな感覚なんですよんなんかこう朝岡さんのチャンネルでもコラボさせていただいてでもサンにも来ていただいてっていう、はい、で本当にちょっと正直嬉しかったのは多分マジで当たった時は嬉しそうだし外れてる時は悔しそうだしう考えてる時真剣になったから 楽しんでいただけたのかなっていうのが<笑>本当に嬉しくて純粋に楽しませていただきましてありがとうございますいやいや、こちらこそあれなして思ってもありがとうございます、ねね、ちょっと今回いろいろとドタバタンの企画では。いや…いかがでしたでしょいやでもいや、俺普通に楽しかったです んかほんと週一でやりたいぐらい<笑>嬉しいねなかなかやっぱクイズ自分で考えても答え知ってるし人から出してもらうってなかなかないですからなんかそうですよねいやーだからもうちょっと値段とかカラーコードはこれからちょっとチェックしてくるか、うん、<笑><笑> 1000円2000円で気にしないってこと<笑>買うとこのコアだ<笑>今回ですねこういうクイズもすごい盛り上がったのも今回の福田さん福田さんにはいろやっていただいて今後もしこの企画が伸びてて面白いよってなったらちょっと 例えば山マさんの方でやらせていただくとか、うん、まあいろんな形で、ね、ちょっとあのクラブさせていただければなと思っておりますはいはいえー、あたまさんいありがとうございました今回、あのー大体ありがとうございましたいやー、おじょうこさんありがとうございましたもしやじゃなかったらまたいや、やりましょう時間、あ、ほんですかもうあの、再選したいですあ、ほんですか<笑>あ、ありがとうございます全部の定価調べてくれます<笑><笑>じゃあ、まあね、はい、リベンジ待ってるよーあはははこんな感じまた、あたましたあの、朝岡さんのチャンネルって最後、フェードアウトする あの決め台詞あるんですけど、うんはい、いや、いわかんない。今回はね、本、は、当、い、貴重な面白い経験をさせていただきましたので、はい。定期的にね、ちょっとリベンジマッチということで、はい、させていただければなと、ぜ ひ, ぜひ思っておりますので。はい、それでは、えー、また次回の、面白いスフィンクス、グビー、はい、じゃあねー。